敵の匂いだ誰かいるぞああ覚えがあるぜこの先お前たちにも困ったもんじゃこんな場所まで攻め込まれては<笑>わしらの達成がないわいお主らの首を持って失態を帳消しとさせてもらおうかのう

見せてやる生まれ変わったわしの。

アップは面白いなああいつの見た目貴様見せてやるキリンという野生の底力のをのうディアブルジャンブフランバージュシャット

これは一筋縄ではいかなそうねオチエンタフルールクロトワマード。な、うん、めないでねこう見えてなかなかやるわよ

10万よ幸せ

幸せ

フルール

つけるとするか。

かなそうね落ちんと古

まだまだじゃわしは乱曲

気を抜けなそうなアイテムこれ食べて元気出して悪りな、ね

ランを乱曲ネジハクやるじゃねえかきっちり肩をつけるとするが。

一銀まいったわ い, いここまでかのうズガタてめえはそこでおとなしく倒れてろやったー海の一流国は俺強くな力がもカた何をしているもう侵入者は仕留めたのかかく

さあかんどうした返答しろあお前誰だ誰だという貴様こそ誰で？まあ、お前が誰でもいいや仲間は返してもらうぞ誰誰だ貴様<笑>お、お前、貴様、まあ

麦わらのルフィだな返事をしろ麦わらちくしょうなんてこってこんなところまで海賊に踏み込まれるとはおい全員落としろシピラインてめえら一体何やってんだ海賊が一匹ここへ来たぞ聞いてんのかおいすぐに出ろって言ってんだえええー！こ、こ、こ、おらおい

オッをュしまったああこっちだコーデンデンムシはなんてことをうっかりしたよりによってゴールデンデンデンムシをおしちまったよりによってバスターゴールをかけちまった

なんだ今の放送はバ、バスターコールだとそれに、麦わらと言ってたなやっぱり来てくれたのがハルビー政府の施設それもこんな場所まで海賊が来たってのか仲間のために…あアンちゃん…い仲間…僕ら泣いてる場合じゃねえよ今のうちに逃げてと

とりあえず、ここからの脱出だな。まあ、どこかに出口があるはずだ。

そこにあんの

やられやしねらいは外さねえ

Ugh.

部屋が嫌がるのか上だんはどこにあるんだ

出てくれ<笑>結構じゃねえかバスターコールより確実にホームリためならばだとい兵士が何千に死のうとう。

えある未来のための仕方ねえ犠牲と言えるそもそも侵入した海賊どもを全く止められねえ能なしの兵士など死んだ方がマシなんだバカルえっうしまったす通話中になって今の会話続けかそんなわけで俺の名は麦わらのルフィ

えな、マジで急がねえと。はっ、言った。急げ、フランキー。とにかく上だ。

これじゃ先には進めねえ。

いいじゃん、ここは俺に任せとけ。僕と見よ、この即興空間階段作り。フランキー。スカイウォーク。おお、すげえな、フランキー。あ、この角度、もう少し。そんな場合か。

何が起こってるんだバスターコールだルフィたちと合流して急いで逃げれと落ち着け兄ちゃんそのバスターってのは何なんだ落ち着いてられるかよバスターコールってのはな攻撃対象を島ごと消ししまう海軍艦隊の一斉砲撃だ早くこの島から離れねえとみんな死んじまうバカな

は政府の施設だぜどうして海軍がいっぺん発令しちまうと場所なんか関係ねえんだ見境なしってことだやべえ話

死ねえっ

出ちまった海軍艦が何隻やがるとにかくルーフィーたちと合流しねえとフランキー気抜いてる場合じゃねえついてこいもうウソップたちはどこにいるのよ全然見つからないじゃないきっと上に逃げたんわ私たちも水に飲まれる前に行きましょう

私の出番ね、わわわまた水が迫ってきたぞ

でかくなってきやがったはやはっはおい俺につかまれこのまま一気に上まで行くぞまずいわ壁からも水がゆういあまりなさそう。

まズグズすんなここだって安全とは限らねえ

俺に任せろワは行き止まりだ別のルートを探しましょうよしねえあの二人は本当に大丈夫なのああ心配すんなリムウソップとフランキーなら絶対平気だそう二人のこと信じているのね

でそこまで。さっさと片付けるわよ。やるぞ。

ディアブルジャンボ

あたしあ十万よ幸せ

私の番ねどうすフルールグラップああ何しようってんだ

止めて下ろしてやるかコンカス、うん、レディの前でウ様な格好を見せるわけにはいかねえ。私の成長はとみ

のクレーンガレーラと同じものじゃない

みんなだと思ってなめてると。いったいめろよ。かきもしろ、さんとりゅうおうぎ、さんにせかい。

セカンドゴブゴブの<笑>サンダーボルト

俺は強くならなくちゃいけねえ。

水怖くないのはっ、い、ここはもう水面より高い場所なのかもな。だったら浸水の心配はもうねえぞ。へへへ、結構上まで来たな。ああ、もう少しで外に出られるはずだ。

大丈夫か大丈夫ちょっとびっくりしただけおいルフィリムこの感じなんか変またメモリアキューブが安定していない

このやつよく来た、麦わらのルフィ。ウソップはどこだ返してもらうぞ俺を倒せるとでも。んこの子ものガトリンだうわふん見かけ倒しだな。フランキーの倉庫ではわからなかったけど、こいつも強くなってやがるな。強くなって

何の話だ何でもねえ今度も負けねえお前を倒してみんなで帰るぬるい考えだな悪は全員ここで死ぬ忘れたか麦わらのルビーキーカティフラムのアジトでこの姿の俺にひとつにされたことをっっっどうして

ルフィがこんなに一方的にまだ力が戻ってないっていうのそうかもしれねえがただあの鳩野郎間違いなく前よりも強くなってやがる<笑>。ルフィここまでのようだなさてニコロビンおとなしく捕まるかここで死ぬか選ばせてやろうやめろ

あの相手は俺だ選べ自分の運命を選ぶでもあなたの選択肢の中にはない私は生きるあなたたちには決して屈しないルーフィーがいる限り諦めないことにしたのあの日司法の塔でねそこで無様に死にかけている男に

全てをかけるか面白いその強がりがどこまで続くか見てやろう<笑>何をしようと結果は同じだこれは一筋縄ではいかなそうね

オチエンタフルールクロトワマーゴ俺に勝つつもり か, かーよーし行くか行くぞキキキュウ

アシュラ一無銀、うん、大したものだサンダーランスクイ俺、うん、だって強くなったん だ, ただこんな奴に負けねえぞ行くぞアームポイント黒帝ロゼオ道へ

ガイチョウシリガイガリなウダレッドレッドレッドレッレッドレッドレッドレッドレッド

どう俺の出番かディアブルジャンブフランバージュシャット怖くなんてねえぞ

程度だきっちり肩をつけるとするが。

怖くなんてねえぞその程度か。

分な異いだなそんななりで何ができるお前を倒せる<笑>なるほど行動で仲間を鼓舞するかなかなかのボスの器だなみんなで帰るぞ

同じだ気抜くな来るぞナミさん、ロビンちゃん、気をつけて。何かまずい状態だ。またこれは一体何なのこれがリムの言ってたことかしら。腹ごしらえだ

誰が助けろって俺に勝つつもりか、うん、聞かねえな切りがいがありそうだ

いいっちゅうやるか

ガイチョウ生きなことするじゃん<音声>。てめえおその程度だ。俺に勝つつもりか

ななかなかやるわよ肩鳴らしと行くか邪魔ね残らず地獄に置く六式容疑六王岩

違ディアブルジャンブ。フランバージュシャット<笑><笑><笑>聞かねえな。<笑><笑><笑>聞かねえな<笑>

地獄に送ってやる

来長。

いい気なことするじゃねえか。

腹ごしだその程度六、はあはあ、六式奥義六王よいくか。

奴には負けぬ力が戻って六式シオ最大輪六王<笑> な, かなかの器だったぞ

イワラのルフィどっかのバカとは違ってなだが部下を間違えたな役に立たない部下はただの足かせだ。地獄でクイルがいい部下じゃねえ仲間だそして強いか弱いかは関係ねえあいつらがいてくれるから俺は負けねえんだ

うわ

まったくヒヤヒヤさせやがってよしウソップたちのところに行くぞ

集結してるあの時と全く同じだわ

それだけだおいお前ら状況が分かってんのか周りは海後ろからは海兵が押し寄せてきてるぜ前に進むしかねえようだなおいおい前って言ったってよ

えだ。とにかく走れ聞こえたみんな声が聞こえてきたぞ あ, あ俺もだチョッパーおっ危ねえおいおめえら一体何の話をいいからこのまま走ってそうまた来てくくそ攻撃が激しくなってきやがっただがもうすぐだ

おいおい、強がりもその辺にしねえともう前がはずいわねえあの時より状況が悪いかい海兵も前より手ごわくなってやがれ。

誰が来れるっ て, ってんだ来るんだよ絶対にメリー号がメリーお前らの船かもう海は走れねえんだえ、れはずがねえどういうこと海兵が引き上げていくわ様子がおかしいどういうつもりだやっべえ、あいつら橋をと消すつもりだ

目標橋の上の海賊ども砲弾を撃ち込め、うん

ななんて人たちなの絶望的な状況なのに誰一人欠けてないルフィの言葉を仲間との絆を信じて力の源はそこにあるのかしら

ルフィたちは救助に来たアイスバーグの協力でメリーと共にウォーターセブンに戻った。

ごめんねメリーもっとみんなを遠くまで運んであげたかったずっと一緒に冒険したかっただけど僕は分かってるメリーお前は今でも俺たちの仲間だ僕は本当に幸せだった

まで大切にしててくれてどうもありがとうああ見ててくれ俺たちの冒険をもう一度お前と旅ができてよかったよメリー

元気になった。あ、これは元気だぞ。ちゃんと寝たしな。そう。メリー号。すごい船だったわね。あ, あ。

私今回はもうワッフルドに戻るいや、まだだまだ宴をやってねそうはっじゃあ、宴でお腹いっぱい食べてから戻るのねサンジの作るみずみず肉のバーベキューはすげえうめえからなリム、お前も食べたいだろえ私はっそうね、気になるわ出るわ<笑>

着いたのかよし俺も来れた今回来られたのは、私とサンジ君とルフィか。早速そく、ヒカルアを探すわよって、言いたいところだけど。ああ、街に海兵がうろついてやがる。これじゃ、簡単には動けねえな。なんかあったのかそうみたい。ちょっと様子を見てみましょう。

見つかかったかいやあいつはマネマネのみの能力者だ誰かに変身しているのかもしれないアラバスタで麦わらの一味を逃した後雛ヒの追跡からも逃れた手だれだやっと陸まで追い詰めたんだからここで確実に捕まえるぞああマネマネのみの能力者って確かボンちゃんだ声が大きい俺ボンちゃんを助けてまそう言うとは思ったが

今回は我慢しろなんでだよポンちゃんにはすげえ世話になったんだ見捨てることなんかできねえ気持ちはわかるけどここであたしたちが出てっても騒ぎを大きくするだけよあいつが今うまく逃げてるならそっとしておいてあげるのが一番ナミさんの言う通りだそれにせっかく逃がしてやった相手にまたこんなところで会うなんて。

あの野郎も望んでねえだろ。今の私 た, たちの目的はヒカルワを探すこと。だから今回は諦めて、ルフィ。わかった。これ納得してねえな。いい。くれぐれも騒ぎを起こさないように慎重にヒカルワを見つけるわよ。

了解だナミさんあたしのでばね、うん、えしっ<笑>お。

こんにちは結局再会するのかいしかもこいつの頭に光る輪があるとはな。あ, あんたたちなんでこんなところにいるのやお。俺たち光る輪っかを探してたんだ。光る輪っかおうでももう見つかったからいいや。ボンちゃん、今困ってんだろ。俺たち力になるよと。確かにあっちは今。

正直めちゃめちゃピンチやお別の島で海兵に捕まったたちを早く助けに行かないといけないのにじゃあ俺たちがボンちゃんをここから逃がしてやるでもそんなことしたらあんたたちだって捕まるかもしんないわよ絶対捕まらねえボンちゃんも絶対に逃がすボンちゃんには何度も助けてもらってるから今度は俺が助けてんだすごい

モギちゃんあちし、うしい、はあ、結局、こうなるのね。仕方ねえ。え確かにこいつには借りがある。あんたたちまで。よしそれじゃあ、ポンちゃんを無事に、ウォーターセブンから脱出させるぞわかったわ。モギちゃアンたち。オンに切るはよ何にしても。

海兵に見つからないことが重要よこっそり仮想海岸までたどり着いて適当な船を奪って逃げるのが理想的な流れわかったあんたが一番心配だわま、見つかったとしてもそん時はそん時だそうねんぎちゃんたちがいれば強行突破も夢じゃないわね

友情よいしょっとにししなにコラ冗談じゃないわよ、you!

よしいくぞゴムゴン

レディーが待ってるっていうのに全く野暮な奴らだぜ今行くパーティーテーブルキックコーンーまた だ, だ狙うならあっちにしなさいよ行くわよ一人十万よ幸せパンチ

<音声>俺もナミさんにとどめを刺されたいそういつでもやってあげるわよ有料だけどもっと強くなるぞよい<音声>しょっとそこまでですあんたはしぎちゃん

あんた本当に女好きねひなさんの要請でミスター2を追ってきてみれば俺たちは海岸まで行くんだどけどきませんあなたたちは全員ここで捕まえますぶっ飛ばしてやる

じゃあ取れやるな大丈夫です戦います切り早けめちゃめちゃ聞いたぞああっ来たおいお前降ろしちまうぞたとえ死んでも女はケラーンたとえ死んでも女はケラーン俺に任せろ

ディアブルジャンブフランバージュシャット、うんうん、サンダーボルトエント

大丈夫ですっますえっえっこいつ強えな。

だなよかったでもどういうことこんなに急に戻って来られるなんてあれボンちゃんはどこ行った本ちゃんってまさすかおう海軍に追われてるみてえだったから逃がしてやるって約束したんだつまりあいつが今回の鍵だったってことかそうみたいあの後は無事に逃げ切れたのかもしれねーなうん。

でも本当にそれであいつの望みを叶えられたのかしらなんか中途半端なのよね確かに二つ目の記憶のほつれがまだ残っているみたいねあれを見てえっ

あの野郎の記憶の残像だな何か言ってるわね海岸まで海岸までたどり着いたっていうのに海岸で何かあったのか記憶のほつれを戻すためにも行ってみるしかなさそうねよしもう一度だ行こう

何かあるの。

俺に任せろ

タリア今回は私が選ばれたんだそうみたいねにょほほほほ俺とナミさんとロビンちゃんの3人かおいてめえ俺のことは無視か あ, あいたのかおジャマリモ誰がマリモだグルマイお前さえいなければ今頃両手に花だったんだぞ俺が知るか

文句なら記憶のほつれに言いやがれにああもう喧嘩しないのはあ。なんであたし早く鍵を探して、ここから出ましょ。ナミさんもロビンちゃんも安心してくれ。君たちのことは、この俺がバッチリ守るぜ。おお、頼むぞ。お前じゃねえ。はいはい、さっさと行きましょ。あら。

彼女じゃないほつれを解く鍵うおー麗しきレディの頭上に輝く光るわあの女の願いを叶えればいいんだなそれにしてもずいぶん暗い顔してるわね話を聞いてみましょう

何か悩んでることはない<笑>突然ごめんなさいずいぶん思い詰めた表情をしていたから気になって声をかけたのよかったら話してくれない<笑>失踪した恋人を探しているの

ガルフっていう駆け出しのジュエリーデザイナーなんだけどひと月前いい仕事が見つかったこれで一人前になれるって仕事に出かけたままそれっきりいなくなってしまったのそうだったのあなた名前はエミリーよエミリーねあたしはナミあたしたちがガルフを探すのを手伝ってあげるえ

でも遠慮しないでねそうじゃあよろしく急に軽いなおいエミリーちゃん俺が必ず君の願いを叶えてみせる話はまとまったみてそれじゃあエミリーガルフについて手がかりになりそうなことがあれば教えてちょうだいえ分かったわガルフはいなくなる前

下水処理場でよく商人を相手に取引してたのだから商人の方々もガルフについて何か知ってるかもしれないわありがとうエミリーひとまず下水処理場で話を聞いてみるのが良さそうね確か下水処理場はあっちだったわねじゃあみんな行きましょう

ラミもう、ね

最近どうやら宝石の模造品が出回ってるらしいんだ。噂のあれだろう俺たちも気をつけねえとな。は<笑>こりゃなかなかの代物を変えたぞ。さっきあっちにいた怪しい男たち。もしかして。

o h

だって、うん、そうね。私の出番ね。もお、そうね。

取引は成立だなちょっと待ったな、なんだお前たちは？あんたが模造品の宝石を売りさばいてるマフィアねだとしたらなんだってんだガルフっていうジュエリーデザイナーを探してるあなたたち知ってるわよねガルフ

ああ、それならこの前入った新入り素直に答えちまった。やっぱり。当たりね。俺たちはそのガルフに用があるんだ。返してもらえるか返せと言われて、はい、どうぞなんて言うわけねえだろ。取引現場を見られたから。出てこいお前ら

やる気みてぇだなお前らやっちまえ肩鳴らしと行くか一刀流いよいシッソンソンまだだ<笑>

レディーが待ってるっていうのにまったくや暮なやつらだぜディアブルジャンブフランバージュシャットううううきついぜフッ<笑>きかねえな一人十10万よ幸せパンチ

これからだ私たちを狙うなんて、運の悪い子ね。支援フルールデルフィニウム。こいよ、キられる覚悟があるならな。そこをどけうううう

今行くなめんじゃねえ、うん、まったく手間かけさせやがって準備運動にもなりゃしねえガルフは返してもらうわよアジトの場所を教えてちょうだいだ誰が教えるかそう。

確か今日の予報は素直じゃない黒服は落雷注意だったと思うわかった 言, う言いますからウォーターセブンの地下水路の奥えそこにアジトがあるんだ地下水路の奥わかったわみんな早速ガルフを探しに行くわよあれはエミリー何これ

メモリアに戻るときの光だええ私たちまだ願いを叶えてないわよ記憶のほつれ解消できたみたいねいやそれがよまだ鍵の願いを叶えられてねえんだよ近くにエミリーがいたわ私たちの後をつけてきたみたい

じゃあガルフの居所が知りたいという彼女の願いは意図せず叶ってしまったということまったく面倒なことになったな分かったわ次の記憶のほつれを探しましょう

タイも無事に着いたみたいねそれもちょうど地下水路の入り口みたいだな移動の手間が省けたなエミリーが来ていないといいんだけどあら彼女は記憶世界の住人現実の人間ではないわかってるわ彼女の身にもしものことがあったら願いが叶えられなくなるそうしたら力は取り戻せないかもしれない私はそれを心配してここはゆがんだ記憶世界

何が起きるかわからないからなそれでどっちか水路の奥にアジトがある確かここは道が入り組んでた迷わないようにしないとなんでこっちを見んだよ

さてそうねかかってきやがるねえみんなあれってあいつが言ってたアジトじゃない

おいおいこれくらいでへばってたら今日のノルマが達成できねえぞ、うん、すすみません口動かしてる暇があったらさっさと手を動かしやがれ は, はい<笑>ひどいあの人もうフラフラじゃないあの中央のスペースにいるのは全員強制的に働かされてる職人みたいね

胸クソい光景だぜあの中にガリフってやつはいるの、ええ、たぶん。予想はしてたけど、敵の人数もかなりいるわね。ああ、下手に暴れると職人まで怪我させちまいそうだ、作戦を立てて動いたほうがいいな。まず、俺とマリモが背後から一人ずつつして。ゾロはいないわ。

よし行くかおい誰か来てくれこっちに剣を持った侵入者が見つかったみたいねあのバカ剣士考えもなしに突っ込みやがって行くわよ相手にとって不足なし

刀流アシュラ一部銀レディーが待ってるっていうのにまディアブルジャンブブルミエールアッシュ

天候の科学、とくとご覧あれサンダーボルトン、また だ, だー任せて、行くわよ

やってくれたわねサンダーチャージウングー<笑>ひどい匂いジメジメしてるし陰気臭い場所ね一刻も早くここからおさらばしてお風呂にでも入りたいわ

<笑>思ったよりあっけなかったなこの状況で得意げにすんな元はといえばてめえがだな<笑>もういいわサンジ君今はガルフさんと職人たちの解放が先<笑>そうだなさっさとあいつらを助けてやらねえと幸運なことに奥のやつらにはまだバレてねえこのまま近づいて一気に叩く

足引っ張んなよ周りもけそれこっちのセリフだ不思議マイグもう分かったから早く行くわよ

てはあんたらが無理やり働かせてる職人たちを解放しに来たのよ何職人ども奴らは俺の金を生み出す家畜だそう簡単に奪わせると思うなよ家畜ですって人をんだと思ってるの無駄だなみさん

そういう連中には分からねえよお前ら侵入者どもをバラして海王類の餌にしてやれああやばね分かりやすくていいじゃねえかやれるもんならやってみなさい餌になるのはどっちかと言ってもこいつらじゃ海王類も食わねえな生意気なマフィアの恐ろしさを思い知らせてやる

この感覚力が湧いてきやがれよしあんな奴らぶっ飛ばすわよああ任せてくれ奈美さん特別に見せてあげるあたしたちの絆みんな行くわよ、えー、トライントフルール三刀流サンダーランス

108ポンドショットテンポあんたがどれだけ強くても私の予報は外れないああ口ほどにもねナミさんこいつらどうするあとは

この町の人たちがどうにかするでしょう。拘束してその辺に放っておきましょう。じゃあ私たちは職人たちを解放しましょうか。ええ。

エミリー心配かけてごめんいいのあなたが無事でよかった皆さんカルフを助けてくれて本当にありがとうあなたたちのおかげよおかえりなさい今回も記憶のほつれを直せたみたいね

もちろん力もバッチリ取り戻したわ<笑>ずいぶん張り切ってたわねラミ力を取り戻すためだもの当然でしょそれだけかしらそうね現実の人間じゃないと分かってても大事な人を奪われて悲しむ彼女を見て放っておけなくなっちゃった

やっぱり変な海賊ねリミちゃん何か言ったか何でもないわ。

私の出番ね。

とてもいい町ね。ある。ウォーターセブン気に入った？うん。ちょっとだけね。本当リムって素直じゃねえよな。それどういう意味？そのまんまの意味だよ。それより行こうぜ。一番ドックの中で宴だろ

見せたいものがあるんだよ

来てくれるといいんだけどよまあれ今、まずはその目で見てくる。見て驚けとびきりスープーなやつだぜ

いつ見てもサーニーはかっこいいな。いつ見てもだとな？なんでもないわ。それにしても立派な重帆。スループね。え、間違いなくいい船だ。甲板はゴロネに最適な予感がするね。大きな本でもありそう。

キッチンも使いやすいだろうぜ。かまどが三つは並んでんだろう。雰囲気あるな。よし、乗り込みやがれ。メラ、いつでも出航できるぜ。よし、出航だ。さあ、あなたもよ。急いで、リム。

わかったわルフィあらルフィを名前で呼んだのは初めてじゃないかしら何だ顔が赤いぞお前そんな顔もするんだ